それではあの今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。前回は、各所ユークリットのご情報の説明をしまして、それからユークリットのご情報の応用例の一つとして、連分数と連分数展開の話をしました。で、今日は次の話をしたいと思います。 100年の計算という話です堺先生のテキストですと59ページのセクション 4.7 の部分です。でまずこの計算がどういうことをするかというのをこう軽く説明しましょう。 まずこの R を可換環としまして、まあ I を R のイデアルとします。で、そうしますと。 こう R を I で割った乗用間というのを考えることができます。まあこれをよく R over I というふうに書くわけですね。でこのまあ可能でこの反逆元の計算というのはこの乗用間の中で考えるんですけれども、まあこの乗用間 R over I から a という元を 持っていきましょうでこの A が A が単元のときですね、すなわちえと情報の逆円を持つときというのがあるわけでしてで、そのときに まあ、このその逆減をこう実際に計算しましょうというのが、今回扱いますその方逆円計算。英語で言いますと、モジュラーインバースの計算です。 でまあ、この言葉の法逆言というのは、まあ、あの多くの人はすでに分かるかと思いますがこの A に対してこのイデアル I を法とするその逆言という意味ですね。で, でこの「拡証ゆっくりとご助法」でこの法逆言の計算が登場するというのはその趣旨は まあ、出た段階で多分多くの人が刷新がつくと思いますけれどもその結局この方逆源の計算にその拡張ゆっくりと誤助法がまあ有効であるということからじゃあ実際にこの方逆源の計算をその拡張ゆっくりと誤情法を用いて行う方法をここで紹介しようというわけです。 で実際にその方逆円の計算にその拡張ゆっくりと誤情報が使えますというのが次の定理 4.50 ですので説明しておきます。まずこの定理では R と D の組み合わせをこれユークリッド正規とします。でまあこのユークリッド正規を考えるときにはこのユークリッド関数 d を必ずペアにしてこう扱っていたということを思い出してください。 例えば整数の世界ですと、この D としては絶対値をとりますし、それから一変数多項式、過、え、換、っとまあ、感上の一変数多項式、例えば整形数の一変数多項式の世界では、この D としてその多項式の次数をとります。まあ、そういった関数とい有機質域です、えー。それからと、まあ、A と M を R の元とします。 でこのとき、R を、この R の M 倍の集合で割った乗用感というのを考えまして、A ボードは M という、こういう弦を考えます。で、一応復習、乗用類の復習ですけれども、 この A モード M っていうのはどういう弦だったかというとどういう弦だったかというとまあこのこういう集合ですねえとまあ A と M に対してこの B を R の弦としてそうすると A プラス BM とい う, こう R の部分集合が得られますけれどもまあこういった部分集合の こう集まり、属を乗用類と呼んでいてまあその中の代表源で一つの弦を取ってきたのをまあ A モード M と書いたと。で、この辺は多分あの2年生の大数入門の授業で扱ったと思いますので復習しておいてください。で、この A モード M という弦が単元であると。すなわちこの常用管の 中で情報の逆円を持つことの同値な条件としまして、M と M の GCD が1であると、これと同値であるというのがこ、ここで方逆円計算のこう方法の根拠となる性質です。 でさらにこのときなんですけれども、まあ、単にこの性質が成り立つだけでなくてその逆減を実際に計算できるというのも大事なことです、えー、そこではその拡張ゆっくとご情報を用いて この乗用感でその A モード M の, その情報の逆減となる B を計算できるということもやります。一応もう少しあのフォーマルに数式で書いておきますとその B としてはこの A とかけたときに M を法として1と合同になるようなそういう B を計算できるということです。 一応これの証明は一通りやっておきたいと思いますまず右向き矢印の方からですね最初の仮定はこの A モード M という弦が単弦であるということですのでその情報の逆弦を持つと いうことを言っています。ですので、まあこの時には、まあある R の元 S が存在して、まあ M を法として S との席が1に等しくなります。 単元を持つ単元だっていうことでまあこの S をですねその情報の逆言と見ているわけです。<笑>でそうしますとえっとこれあのこの合同 M を法とする合同の定義から t ですね、マイナス t と書きましたけれども、これはちょっと後で式変形のときに褄まわせるために作ったものでして、でまあ、こういう弦が存在して、こういう関係式が成り立つと。もともと の, その合同の定義は、 その両辺の差がこの m の定数倍に等しくなるということでしたのでこういう今度はここは等式として成り立つわけですねこういう等式を満たすような t が r に存在するわけですでまあこの式見ますとこう察しのいい人は分かると思うんですけれどもこ の, この等式の項をうまく移行しますと実は A の S 倍と、T、M の T 倍の和が1になるということになります。でこれはすなわち、前回やりました各所理有金のご情報からうーんと A と M が互いに素であると、すなわちその A と M の GCD が1に等しいことを表します。 以上でこう右向きの主張がこう示せます。 でえー、と左向きも実は今の道をです、ね、逆にたどっていくと、まあ、いけますね。とまあ、A, A と M の、まあ、DCD が1ですので、各所ユークリッのご情報からこ う, いう S こういう等式を満たす S と T が存在すると。そそこで、まあその まあ、S この時の S がまあうまい具合にこの A の, の乗用感における情報の逆転もしくはそ高逆転になるということがわかります。分まあそんなりに難しくないと思いますので、ここでの説明は省略しますが、講演ノートには載せておきましたので、必要な人はあで確認しておいてください。 一応この定理から分かることなんですがと処理ビットご情報のアルゴリズムを思い出してみますとこの EA と書いた アルゴリズムなんですが、これはまあ今回ですと、a と m という2つの入力を取りまして、出力としてこの r と s と t という3つの値をこう出力するという、タということを思い出してください。で、r のがですねこの場合ですと、あ、ごめんなさい、a と、a と m です、すみません。えっと、r がこの場合の a と m の gcd で、それから、s と t が こちらにありますようなこの関係式を満たす S と T としてこう出力されたわけです。で、まあ、実際にその今のような公逆円を計算しようとしたときにはあの A と M を入力とする拡張ユークリット誤助法を実際に行います。そしてそこで GCD を計算するわけですね。GCD、の値によってその 逆円が存在するかどうかというのは分かるわけですけれどももしこの各種行方とご情報で出てくる出力の R が1の場合はこの S をですねこの 4M とする代表現が この S モデル M がこの重要感における A モデル M の逆減になるということがわかります。一方で R が1でない場合ですねすなわち A と M が互いにそうではない場合というのは この場合は、この A モード M という弦は、この乗用感においては単元ではないということになります。うん、すなわち、ゼロ以外のこの乗用感の何かある弦をかけて、0になってしまうと、そういう弦ですね。で、従って、この乗法の逆弦も存在しないということになります。 この今の今説明これまでの説明のようにのまあ今のようなその例えば M を法とするような常用感乗用類を考えたときにその情報の逆減を計算しようと思ったら各種ゆっとご情報が使えるということを一通りやりましたそこで テキストで60ページにいくつか例題がありますのでそのいくつかを実際残りの時間で紹介したいと思います一応最初の方は簡単な例かもしれませんけれどもその実際にその確証ゆうくとご情報の計算例にもなっていますので ま、だもしまだ自分で手を動かしていない人はそのこの例題を参考に自分でも手を動かしてみてほしいと思います。 最初に紹介するのはテキストの60ページの一番上にあります例の 4.51 という例題でしてでここではその R を整数感としまして法を29という素数にとっています。 で、まあ、A を12として与えています。で、問題はその、この29を法とする、この A12 の, その情報の逆円を求めましょうということで、具体的には、 かけて29を法として1に合同になるようなこの整数 b を求めてみましょうというのがここの問題です。で、まあ、この問題を見た瞬間にじゃあまずこの a がですねこの情報の逆円を持つか否かっていうのがう多分気になると思うんですけれどもと皆さん 先ほどまでの議論から分かりますでしょうか、えー、情報の逆円を持つという人はどのくらいいますかはい。持たないという人はどのくらいいますかまだよく分からないという人はどのくらいいますかはいはいはい。はい、えっ、ー、とですね、もう一回復習しますと、その、 先ほどのそうですねちょっと先ほどの定理の証明をもう一度見てみます と, えと今 A ここが12なんですねそれから M ここが29なわけですでもしそのこの A と M が互いに素ですとこうい う, こう S 倍して 倍して加えて1になるようなこう s と t が存在するっていうのが各所優位とご助法からわかる話でした。で、これが成り立つとその何が言えるかと言いますと、そのこの tm っていうのは、まあこの関係式がもし成り立っていればこの tm っていうのは29の倍数ですから、そうすると、うん、これを この合同式で表すとこうなるということはわかりますでしょうかうんとこれを合同式で表すとこうなるつまり sa と1の差がですね29の t 倍になると。これがわからない人は多分この合同のこう定義を理解が不十分だと思うので直ちに。 あの2年生 の, あ の, その常用類とかです、ね、合同の概念の復習をしていただきたいと思うんですが、まあ、こういうのがあるわけですね。ということはこの問題の場合ですとその29と12っていうのがそのまず互いに素かというのを見るわけです。もし互いに素だとなると、まあ、この式が成り立つ。で、この式が成り立つからこの合同式が成り立つと。すなわちこの A という 与ええた数がが29をとととして情報の逆元を持つということが言えますですので、えー、とまず問題を見たときに判断するのは、この A と M が互いにそうかどうかということですねで。この場合は互いにそうですので、あの情報の逆減を持つと。しかもそれは、あの拡張ゆっくりとご情報で求めることができるという点にまず注意してください。 そこでじゃあ実際にその29と12に対して各所ゆっくりとご助法を実行してこの r と s と t を求めてみましょうというわけです。でその内容はそんなに難しいことではなくて要はあの整数同士の割り算と乗用の計算なわけですね。ですので一応その まあ、必要な人は、各所ゆっくりとご情報のアルゴリズムのノートを見ながら、見比べながら、計算を追跡していってください。これは、順々に繰り返しながらあの乗用列を次々と計算していきつつ、この SI とか TI といった数も計算していきます。まず 与えられた状態ですね、i コール0の段階で、この最初に r0 という値を定めますけれども、これは与えられた数の29と12の大きい方を自動的に代入することになりますので、r0 は29になります。それから、えー、と処理域とご情報には、この s と t ですね、この s と t も、i が0、1、2、3という各ステップごとに定めますので、 その s0 を決めますとこの s0 は最初がここ r0 の1倍ですから s0 が1とそれから t0 の方は0になります一応ちょっと復習のために書いておきますと s、SI、イ。 こ の, 場合は M かこの SI と TI はどういう関係を満たしているように計算 し, たかしていくかというとここにありますように M の SI 倍ですね今29ですから M の SI 倍かける a の TI 倍が RI に等しくなるようにこの SI と TI を次々に決めていくというのが各所有っとご情報です。 Ri はどのように決めていくかというと、これは乗用列で、えー、と最初29と12を与えて、次は29を12で割った余りというふうに決めていきます。で、今度は i イコール1の場合には、これは自動的にその 2, 番目の与える2番目に与えられたこの a ですね、この12を代入します。 で今度は S1 と T1 を決めるんですけれどもえここでは自動的に S1 は0になり T1 は1になりますえと今ピンとこない人はとりあえずこうノートを写してですね後であのよく見比べてみてください で次、i コール2から本当の乗用率の計算が始まります。で、r の2からですね、の r の2はこの r の0を r の1で割ったこう余りとして求めますので、実際に割り算を行います。そうしますと、えっ、ー、と、小が2ですね。 で、r の2はその余りが5になります。で、この時この割り算を行ったときの章を、q1 と置きますけれども、えっ、ー、と、今書きましたように、この割り算のときの章は2になります。で、今度は s の3、s の2ですか、s の2と t の2を計算しますが、え、こっからはその、 学生ゆっくりと誤助法の手順に従って S の2や T の2を計算していきますがうんとこの場合は S の2は1でそれから で、えーと、この S、ここの2番目以降の、S、例えば S の2と T の2を、これどうやって計算するかっていうのが、これは、ここから、その、必要な手順になるんですけれども、例えば S の2の場合ですと、うんと2個前の、二個前の S の0から、1個前の S1 と、この時の小の、この2の積ですね。 これを引いたものがこの s になります。で t の2についても、えー、と2個前の t の0から1個前の t の1とそれから今計算した小をかけたものを引くということで t の2はマイナスになります。いいでしょうか。ちょっともう少し計算を繰り返すのでもう一回その都度あの復習してみます。 R, 3のね、R の3を計算しますと今度は R の3は R の1を R の2で割った余りとしますので12を5で割るわけですねそうすると10を引いて2になります で、この時の小を、9の2と置きまして、で、これも2となるわけですね。それから、え次に S の3。S の3は、えっ、ー、と、これ、もう一回やりますと、2個前の S ですね。だから S の1から、えっ、ー、と、1個前の S に、 今回の章をかけたものを引きますので、えー、っと、こうですね。マイナス2となります。それから t の3は、えー、っと、2個前の t ですから t の1ですね。1から えー、っとこの今回のショーと、それから1個前のーを引いたものが、かけたものを引きますので、そうするとこの場合5、5になります。で一応、あと2ステップほど計算しますと、この各所有機とご情報のアルゴリズムは終了しますので、まあ、もうちょっと頑張って計算しましょう。 r の4は今度は R の2を R の3で割った余りになりますので5を2で割るわけですそうしますと今度は R の4は1になりましてこの時の小を9の3と置きますがこれも2となりますそれから S の4ですね S の4は2個前の S ですから1からえと1個前の S うーとこの小と1個前の S の積ですので5になります。t の4もえと2個前の t、t の2がマイナス2ですからそこからこの今回の小が2でそれから1個前の t が5ですので これを引く と,、えー、と、マイナス12となります。で、このアルゴリズムは、この R の i が0にならないうちは繰り返し計算が行われますので、もう1回繰り返しが行われます。えー、今度は、2を1で割るんですね。 そうすると、ここで初めて乗用が0になります。で、この時の商は2です。で、それから S の5ですね。S の5は、えー、と2個前の S から、えー、今回の商をかける1個前の S の積を引きますので、マイナス12。それから、まあ、t の5も、 同じく2個前の t ですから5ですね。から今回の章かける1つ前の t。こ, この場合29になってこれでまず繰り返しは終わるわけですね。で 最終的な出力は ど, こどうなるかっていうと、この繰り返しで、この乗用が0になったときの1個前のステップの乗用を r にしますので、r は1と。それから s と t は、このとこき の, の s と t を返しますので、s が5で、t がマイナス12と。という形で、こう、最終的にアルゴリズムが。 止まりまりでこのことからですねそのどういう関係式が得られたかっていうと まあ、イコール4のときにここが M ですよね、ここが M で, でまあこういう関係式がこう得られたわけです。 でまあ、このことからマイナス12倍の a というのが29を法として1に等しいと。で、このマイナス12を、まあ、一応正の値に直しておきますと、まあ、17。 になそうすると最終的にこの A の逆減というのが17モード29という値になるというのがこの例題の答えです。 でまあ、このこれも例題はその、まあゆっくりとご情報としては非常に基本的な例題ではあると思うんですが、多分皆さんも実際にこう手を動かしてみると、この最初はなかなか慣れないうちはいろいろ戸惑ったりミスをしたりするかもしれませんが、ぜひこう各自でやってみていただきたいと思います。一応、このようにしてきちっと計算できるということですね。 を実感してください。ここまで質問などありますでしょうか。はい。じゃ あ, あ今日はもう一つですね例題をやっておきたいと思います。同じくこのテキスト六十ページの問題四点五十三という例題です。 今ここでは、その有理数係数の多項式関数 x というのを考えまして、そこで fx として x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1という多項式を考えます。で、これに対してその方程式ですね、この fα イコール0の このときこの α に対してこの α2 乗プラス α という値の逆減ですね。あ積の逆元です逆元を アルファの二次式の形で求めましょうというのはこのここでの問題ですちなみにこのラージ A、ラージ B、ラージ C というのは全部有理数ですですからここのラージ A、ラージ B、ラージ C を具体的に決めなさいという問題ですで、一応ですねこの 問題に関してのその代数的な知識をこう振り返ってみますとえこの f ァ方程式 Fα イコール0のコンの1つをこう α として与えた段階でえとこう皆さんが今3年生としてこう学んでいる代数学 1A ですでにやったかどうかはまだ分かりませんけれどもここでこの有理数体 Q にこのコン α を点下した体というのを考えます多分そのうちに習うと思います でこれが実はその多項式間 Qx をこの Fx で生成するイデアルで割った乗用感に同型になるということが示されます。ここではちょっと詳しいことはやりませんけれどもこういう性質が成り立ちます。具体的なその同型の対応としましてはこの Q の α の弦というのは その先ほど出ました α の二次式で表せるわけですね。でこれとその こ, ちらが こ, のこちらの乗用感の方ではこういったその多項式が対応しまして。 こういう関係が成り立っていると。で、えー、しかも、その、まあ、他の大数学の知識として、この fx がまあ球状規約であるならば、まあ、この常用感というのは、この対応をなすということも分かりますので、このことから、この gx を x2 乗プラス x と置きまして、で、 まあ、これはこの常用感で考えるんですけれどもでこの逆転を席の逆転をですねこの逆転を拡張ゆっのご情報で 求めるとでその、まあ、求まった逆転の多項式にの x に α を代入することでこの α2 乗プラス α の求める逆元を、まあが求まりますというのがこの例題の今解き方の一つです。でここでちょうど確証ゆっくりとご情報を使うということで実際にこう使ってみましょうという話です。 で先ほどと同じように、その拡張ゆっくりと誤除法を、ここでは、この fx ですね、最初の弦を fx として、それから2つ目の弦をこの gx として、この fx と gx に対して、この拡張ゆっくりと誤除法を行います。 で先ほどと同じように、この i の値をこう0からだんだん増やしていって、多 項, 式多項式の乗用を計算していきます。で最初は、R0 として fx を取ってくるわけですね。それから、s0 を1として t0 を0にするというのは最初のお約束です。 で次に R1 を Gx と置くと。これもお約束ですね。で、この時には、S の1を0と置いて、T1 を1と置くというのもお約束です。あのここまでは、えー、と皆さん、各種有機とご情報を実行するというときには自動的にやってください。で次からは、本当の乗用の計算が始まります。 このステップでは本当にこの fx を gx で割る必要が出てきますので一応やってみましょう fx が x3 乗マイナス x2 乗マイナス x マイナス1ですので係数だけ書いておきます係数だけで抜き出すと1マイナス1マイナス1マイナス1ですねで gx が x2 乗プラス x ですので 定数だけ抜き出しますと、1、1、で定数項を並べると。で、まあ、ここを言った係数の並びに対して、まあ、割り算を行います。まあ、皆さん、ちょっとこの時間ではフォローしきれない人もいるかもしれませんので、授業の後でゆっくり自分でやってみてください。えー、とまず最初に、ここに1が立って、 で次の段階ではマイナス2ですね。そうすると1マイナス1。でまあこの段階で、えー、と R2 がですね こうなりまして X マイナス1となります。で S2 はえっと2個前の S からうんとあそっかこのとき9の 1ですね。そうか、えっ、ー、と、ここでの小が9の1になりますね。で、S2 は2個前の S から、この、今計算した小と、それから1個前の S の積を引きますので、これは1ですね。それから t の2も、 2個前の t から、今回のショートそれから1個前の t の積を引きますので、t の2の方はマイナス x プラス2となります。 で次にその i イ, イコール3のステップを計算します。うんと今度はその gx を先ほどの r2 ですから x-1 で実際に割りますので割り算やってみましょう。 Gx は x2 乗プラス x ですね。で、これを x マイナス1で割ります。そうしますと。 小が x プラス2になって、で、この乗用 r3 が今度は2となります。で、ここでの小を x プラス2を92と置きます。そうしますと、あと s3 と t3 を計算しますが、えっと、s3 は、えっと、2個前の s が0で、それから、この9ですね。 9に1個前の S は1です。これを計算しますと、マイナス X マイナス2になります。それから t の3に関しては、2個前の t が1で、それから、まあ、今回の章が x プラス2で、 1個前の T がマイナス X プラス2ですので X に乗るマイナス3となりますで、まあ、本来ですと そのもう一ステップ計算して、この常与が0になるまで計算するのが、まあ一応アルゴリズム通りの計算なんですけれども、一応ちょっと時間の都合で途中でやめますが、本質的にはここでその計算の結果が見えていますので、それを見ていきましょう。 そうしますとここまでの計算で分かったことは Fx にこの s3 ですね -x-2 をかけてそれから gx にこの x2 乗 -3 をかけて加えたものが r3 に等しくなるってことを言ってますから これが二に等しくなるということを言っています こ, こでいいですかで多項式に対するそのユーキリットの誤助法の場合で大事なことはこの常用に定数が出てきた段階でこの入力された二つの多項式は互いに素ということに注意してください でこの場合は実際にその両辺を2で割れば右辺は1になるわけですね。 これは一応その元の球状の多項式間の世界でこういう関係式が成り立つわけです。でこのことからその今考えているそのまあ球に α を転化したその体で見てみますと α っていうのはさっきその定義しましたこの方程式 fr Fα イコール0のコンの一つですね。で、これを見ますと、これかける G の α が1と。うん、ということになりますので、 このことから実はこれがその求めるこの α2 乗プラス α という数の逆減であるということがわかります。 形で、あのこの今回こういう問題を解きました。ここまでよろ何か質問などありますでしょうか。 でまあ、多分皆さんもやってみると分かるかと思いますけれどもその多公式のこの拡張有給とのご情報も案外こう自分で手を動かしてみます と,、うんとまあ 最, 初まあ、最初からこうきれいにできる人はまあそれに越したことはないんですが、まあ、そうでない人もいるかと思いますので是非1回ぐらいは自分の手でこう一通り計算してみてこう考え方に慣れてもらえるといいのではないかというふうに 思いますえということで今日の授業ではその 法, の法逆弦の計算というのを各所有機とご情報を使って や, やるという話について説明しました。で、えっと、この授業もあの残すところあと1回なんですがあの、まあ、この先にはその法逆弦のもう少し、えっと、一般的な話としまして その線形合同式の話がありましてその線形合同式の中でも特によく用いられる話に中国重要定理と呼ばれる話題があります。で、まあ、今日お配りしましたテキストの第3章はその主にその数論に関連する部分が書かれておりましてで例えば中国重要定理のアルゴリズムなどもその整数上での計算を中心に書かれております。 その辺も参考になる部分があるかと思いますので、まあ、あの適宜内容を見てきてほしいと思います。一応次回はその中国女優定理の内容を復習しまして実際にこうそれをです、ね、N 個 の, あの合同式一般の N 個の合同式に関してと実際にその拡張有給とご情報を使った解放をやってみると。 いうことであの話をしたいと思います。えー、何かと質問などありますでしょうか。じゃあ今日の授業はこのぐらいにしておきます。どうもお疲れ様でした。